人間的成長っていうのが割と日本でも仕事を通じた人間的成長っていうのはあの昔あったし我々もそう感じてきた世代なんですねところが今それができなくなっているというか仕事を通じて人間的に成長できないのは上に立つ人がだだだあそういう人間的に優れた人がまあ減ってきたっていうのもあるし逆にその仕事自体がまあ忙しいので。 その人を教えているとか、人に対してこう、まあ、説教じゃないですけど、教え込むとか考え方を入れるっていうこと自体よりも、どっちらかというと、この技術とかスキルの右側の方に行っちゃっていて、よく結果を求められるっていう状態になっていくので、だんだんそういうのが今も人、まあ、仕事を通じて人が成長するっていう機会を奪われてるんですね。ところがですね、トヨタ自動車の場合は、これ、改善活動っていうのは残ってるじゃないですか。そうですねで その改善活動っていうのがある理由っていうのは一つとして今の仕事を通じて人を成長させるっていう仕組みが組み込まれるんですねだから改善っていうことをしなさいっていうこと自体あの今の仕事を改善していくっていうことはその自分が成長する仕組みも同時にその中にビルトインされるんですだからあれはいい仕組みだと思うんですねだけどここの会社にはそれがないので結局アウトプットだけまあ出せばね いいいっていうこっちの右側のところは高まるんだけれども、こっちが高まるっていう仕組みがこの会社にはないっていうことだと思います。結果というのは一時的だけなんですよね。だから結果になって、うん、でそしてまあじゃあ終わったというのはあるんですけど、成長って人生ってこうなんか一つの結果だけじゃなくてなんかずっとこう。 行くわけですね。うん、だからまあ昔のブドウの話でもその動がつくのもエセキスの道徳的な内容もあえてくるんですね、まあ、成長という話。でもう一つどうぞ。うん、ティームさんもう一回それ聞きたいんだけど、うん、東洋の場合は仕事を通じて人が成長するっていうねそういう言葉があるんだけど西洋の場合はあるんですか 僕が出身はジャパノロジスです日本学科だったんですけど非常に日本に対して昔から興味があって人はなぜ仕事をするかでそれを日本に来ていろいろ勉強して学んだのはエドジーの鈴木翔さんという人が仕事はその成長できるものだと人間的成長ができるものつまり仕事イコール成長という話なんですけどヨーロッパではそういうのは聞いたことないですね仕事って お金稼ぐという、割と視野の狭い考え方ですね、うん。で、それがすごくね、アジアのその仕事に対して面白い考え方だなと思いました。それが最近なんかは、スターバックスとかね、見てても皆さん楽しそうに仕事されてるじゃないですか。そうですね。だからだんだん変わってきたっていう。はいうん、だと思いますよ。ある程度の生活の。 安定したレベルになるとで長く仕事をしたけどじゃあお金のためだけだったのか人生の半分以上は仕事をするんですけどその自分の人生でただお金稼ぐだけだったのかというふうに悩む人が多くなってると思いますねでそれでじゃあ生きるというのは何のために生きるかというでそして仕事って時間かけるものなんですけど自分のその人生 に意味付けで仕事もととてても重要なな内容になってくると思いますね、うん、ちょもう一つ聞いていいですか、はい、先のトヨタの改善活動なんですけど先生の話聞いたら改善という言葉自体も善がついてるんですねでそれがただ状況が良くなっていることじゃなくて善の非常に人間的なエスティックス道徳的な 意味も含めて、僕の印象なんですけど、非常にいい言葉というか考え方なんですけど、うんうん、ただの英語で言うと、continuous improvement と、そ, う そ, う そ, う そ, うその improvement って、結果中心じゃないですか、うん。あの、インプルーメントって改良って言ってるんですよ、小野大さんが。うんうん、改善ではないと。改良だって言ってるんですよ。だから、よくしていく、要するに機械をあの整備するとか、違う機械に置き換えてみるとかっていうものが改良だと。 で要は人間系の話をしてないっていうんですね、インプルメントは。なるほどですね。改善っていうのは人間の話をしているので、善という言葉の方が正しくて、それに当てはまる英語がないっていうことを、温帯さん言われてますよね。そうですね。改良というのはまあ結果中心だと思いますね。うん、その状況を機会を良くするとか。で、ヨーロッパでも改善というのは、そのプロセスを良くするんですけど、うん、先のこの話は人の成長に結びつくんですけど、 ものはよくなるんですけど人の成長があるかどうかは無意識には多少はあるかもしれないんですけどそれが認識はないですね、はい、それがさっきのまあ話がね戻りますけどただステップ1とかステップ2とかね、まあ、そういうのをちょっと経験してみて、まあ、ビジュアルボードを作ってそういうのを経験してみるとああ良くなったねっていうねそういう経験が積まれてきてでそれをまあ何回も何回もこう繰り返してねレベルを上げていくことによって自分のマネジメントレベルが上がり で、結果的に成果も出て、で、評価もされるっていう形になっていって、その中でまあ自分の人間性も高めていくし、チームの人たちの、ね、人間性が高まっていくということになると、やっぱその職場が活性化してくるっていう状態になりますよね。もともと欧米にもそういうふうに考える人もいたんですね。で、その一人はピーター・ドラッカーだと思います。ピーター・ドラッカーもマネジメントその人間のことだと言って、うん、しかし非常に不思議に。 アメリカでは最初はピーター・ドラッカーは全然評価されてなかったんですね。で、その考え方で。で、日本に来て、日本の文化にそういうのはもう生えてると、日本側もピーター・ドラッカーをすごいあの受け入れてて、で, ね、で、今、ちょっと逆になってるのは面白いなと思います。だから、日本の教育自体もまあ見直さないといけないでしょうし、まあ、今、一緒にね、教育委員会の人たちともやってますけど。うん やっぱり、まあ、日本の教育も会社の社員教育もちょっと見直していく必要っていうのがあるんでしょう、ね、僕の知ってる限りでは江戸時代のまだ道徳的な教育がしっかりした時代なんですけど一人の先生が大勢のグループに対して講義をするというより一人一人の指導をすると。 いうことを読んだことがあるんですけど、で今の日本は人も多いし、一人の先生がもう教室で、まあ、一つのグループに対しての指導をするんですけど、それも大きな違いんじゃないかなと。そうですね。根本的にその教えるって言ってることが、その今の先生はそういうことを教えていない。 ですよね道徳的な。でさっきの身の知識教育の技術スキルばっかりだし例えばスキル教育っていう人間系の教育のマネジメント系に入ってきても結局心理学がベースになってるのでスキルになっちゃってるしだからそのあたりがだいぶ逆に教えられる人はいないんじゃないかと思うんですね。うん、るで江戸、ね、時代から明治に行って結局そういうまあ儒教を教える本来の学問って言われていた。 自学を教える先生たちが、皆さんもういなくなっちゃいましたから。それと同等のことを教えられる人は今もいないんですよね。職場で、そういうの、まあ、人の成長と、そして、そこの、その指導する。実際の、本当の指導ができる、そういうリーダー、育成が。 まあ、今後 の, その SDGs に対しても、そういうのできる企業には、とても重要な気がしますだから今の DX って言われてるデジタルトランスフォーメーションもそうですし、SDGs もそうですけど、結局、その人が変わっていかないとうまくいかない、組織も変わらないと DX もうまくいかないし、SDGs も結局、二酸化炭素がどうのこうのってねやってますけど、でも結局、持続可能にするのは人なので。 その人がそういうふうに思わないとそっちの方向にはいかないし、だからそういったいわゆる根底になるものかなと思ってますね。ぜひこの動画をご覧になっている方は、チームでこういうようなことができるように、お互いの人間を認めて、でそして一歩ずつ前に進んでいただければいいなと思いますそ。そういう話も難しい話ではなくて、うん、議論してもらえるといいかなと思いますね。そうですね。はい